みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。気がつけば、2014年さんもいつの間にかいらっしゃってしまいまして、つまりこれはすなわち、いわゆる年が明けたってやつなのかなと、えー、しみじみと、しみじみと、しみじみと感じながら受け止めているような心境でございます。そしてこの動画もまた毎年恒例の 新年のご挨拶ということで、1月2日と少し遅くなってしまいましたけれども、動画をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。2014年もバリバリと頑張っていきたいなと思っておりますので、今年も一年よろしくお願いいたします。というご挨拶の動画でございました。そして、毎年、これまた毎年恒例のごとく、この動画の中でギターの上達に役立つような知識は一切出てきませんので、その辺はご注意くださいということです。いつも通りブラブラッと雑談をするだけなので、 ご興味がある方だけご覧いただければなという感じでございます。まあ、毎年毎年毎年毎年毎年毎 年, 毎年同じことを言っていると思うんですけれども、本当もうね、時間が経つのは本当に早い。もうびっくり。2014年さんが来るっていうことはもちろん知っておりました。存じておりました。が、存じておりましたが、ばって、こんなに早い速度で来るとは思わなくてね、 もうびっくりしたね。あれ2014年さん、もう来たんですかみたいなちょっと早いっすよ別に待っちゃって大丈夫っすよ急がなくて大丈夫っすよって言いたいんですけれどもまあ行ったところでって感じですしねちょっとあれな感じですでまあちょうど1年前僕はこの同じアングルで同じ動画の画面の中でこのちょうど1年前の僕が「今年の28日には30歳になるというイベントがあると思うんですけれども」なんて言ってたんですが まあそのイベントもですね、普通にするというか、普通に通過しましたね。で、その30歳のイベントに当たったから、何かあったってわけではなく、もう全然すごい普通で、普通に日々を過ごして、普通にこのイベントにぶち当たり、その後も普通に日々を過ごして、普通に年を越し、普通に今に至っております。いいのかな、大丈夫なのかなって、逆に不安になってしまうぐらいに。 普通ななんんんんででで。すすけれども、いいんですかね、こんなんでなんかずっとこう30歳ってなんかもっと大人なイメージがあったんですけれどもなんか割と心の中は18歳ぐらいのままで止まってしまっているのであれ大人って俺が思っていた30歳ってこんなんと違うぞってちょっと不安に思う時が多々あるんですけれどもこんなもんなんですかね大丈夫なんですかねいいんですかねこんなので、まあ、そんな感じで、えー、2014年 2014年にもなれば30歳になるし、30歳にもなれば2014年にもなるよな、という感じで、まあ、しみじみといろんなことを受け止めているような日々でございます。まあ、そんな話はどうでもよくて、えー、ついでの・・というわけではないんですけれども、またご報告をさせていただきますと、この皆さんがご覧いただいているアフタービートギターチャンネル、解説から気がつけばもうほぼ5年経っておりまして、気づいたらチャンネル登録者さんが5万人を超えておりました。 うわぁ、えらいこっちゃぜという感じでございます。再生回数のほうも1900万回。ちょっと足りないんですけれども、1900万回にそろそろ足しようとしているところでございまして、これまた、うわぁ、びっくりだぜうわぁ、えらいこっちゃぜという感じです。そんな感じで、チャンネル登録者さんが5万人になったりとか、いろんな動画の関連動画とか、おすすめ動画に出てきたりとか、検索で上位に表示されたりとか、あと、再生回数が1900万回になったりとか。 するのもべて一重にいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございます。本当にありがとうございます。なんかね、こう、ちゃんと役に立つ知識がね、なんかこう、出せてればいいんですけれども、大丈夫なんですかね、その辺に関してもよく不安になるんですけれども、でもまあ、それでも皆さんがご覧いただいているということは、まあ、いいんでしょう。ええ、まあ、これはこれでよしとしますというような、なんかこう、ね、ちょっと自分を納得させているような感じです。いいんですかね、こんなんでね。まあ、そんな感じで。 5万人になりましたというご報告でございました。来年ちょうど1年後、どんな規模になっているか分かりませんけれども、本当はもう人生って何が起こるかわからないですからね。来年の今頃、僕、結婚しているかも分かりませんし、なるほど何が起こるかわからないですよ、まあ。そんな感じでございます。それでは、雑談1位って、まあ、全部雑談ですけれども、雑談その1位、書き初めをしました。書き初め。 パランパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパいパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパなパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパと、パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパとパンパンパンパンパンパン っていう側面があるんですけれども、これを悪く捉えると、この全部自分の手の届く範囲にしたいというか、なんか全部自分で管理したいというか、かそういうちょっと独占欲にも似たところがすごくあるんですよね。よく言えば、なんかいろんなことができる、いろんなものを操ることができるとか、操作することができるとか、でも悪く言うと、なんか全部自分でやろうとして、結構他人に迷惑をかけてしまいがちなところも多々あるんですよ。 例えばそのバンドメンバーにね、なんかこうの楽譜をして、これどおりにベースを弾いてくれ、これどおりにドラムやってくれとかって、まあ、そんな一面もあったりとかして、なんかこう自分のビ ジ, ョンビジョンみたいなのがガッチリしすぎちゃって、もうこれじゃなきゃ嫌だみたいな、なんかそういったところがすごく多いんですよね。で、そんなんじゃちょっとダメだなと。まあ、10代とか20代前半とかだったらそれでいいかもしれないですけども、さすがにもう30人もやってくるといい大人なもんで、まあ、それではダメだなと。 思う時も多々あるわけでございます。去年2013年の12月ちょっとつい最近の話ですよね1ヶ月前ぐらいちょうどクリスマスの動画を作っているあたりが僕の結構ピークといいますか結構やることが本当にたくさんあってこの精神的に追い詰められているって言い方をすると少し深刻すぎる感じはするんですけれどもでもまあ結構それに近いものがあって なんかこうやることがすすごいたたくさんんあったんですよ。その単純にその日々の仕事のこともありますしあとその YouTube とか普通の仕事とかと関係ないところでまた別 の, その取引先との見えるとかもありますしで、クリスマスの動画を作ったりとかアレンジ考えたりとか、ね、このボーカルの編成どうしようかとかって考えたりとかあとその動画を編集することも結構大変ですし楽譜書いたりとかテキストを用意したりとかあとスタッフさんと の, この連絡があったりとか あと、他のところで、ね、あの人にメールしたり、この人にメール返したりとか、あれチェックしたり、それやったり。で、忘年会のメニューどうしようかとか、仕込みどうしようかとか、材料はどうしよう か, とか、お酒をどうしようか。えー、他のところで行くと、ランチ営業とかどうしようか、ランチ営業のときのそのメニューはどうしようか、何件お客さんが来るからどんくらい仕込みをしなければとか。なんかそんな感じ で, です、ね、結構考えることがすごいたくさんあって、なんか常に頭の中で10個以上のことを、ね、なんか同時に考えているみたいな。 ちょっとそれは大げさかもしれないんですけれども、常にそんな感じで、かなり常にテンパってたような感じです。では、それではいかんということで、毎日毎日このノートに今日やらなきゃいけないことみたいな感じで、そのトゥードゥーリスト、やらなきゃいけないことリストをですね、こう書いて、毎日毎日やってたんですけれども、やっぱそれでもなかなかままならなくて、なんか、 A という作業をしながら、どうしても B のこと、C のこと、D のことを考えちゃって、全然 A に手がつかないとか、じゃあちょっと頭を切り替えて B やろうと思ったら、今度は A, を A のこと、C のこと、D のこと、もう別のことを考えてしまって、全然 B ができないみたいな。なんかそんなのがもうひたすら毎日毎日続いて、まあね、あかんがなってなったわけです、まあ。ひとえにそれはやりすぎだなと<笑>あの。いろんなことをやろうとしすぎだと。ひたすら。 痛感を し, ましたなんかそんな感じでね、普通にもう手をつけてやっていけばできることも考えすぎちゃって、全然手がつかないと。結果的に、本当に結果的には、うまくまとまったんですけれども、うん、ちょっとこれはよくないなと、まあ、ひたすら痛感をすることが、えー、去年の暮れ、実はすごくありまして、えー、さっきも言いましたけれども、ひとえにやろうとしすぎだと。なんでもかんでもやろうとしすぎ。 そななとと。ころがすごくある僕が普段やること、できることその、受け入れられることの内容としては、まあ、ギターを弾く、これはまあ当たり前ですね、どんなこと言われても、まあ、ギターを弾きます。で、アコギでもエレキでもいいんですけれども、まあ、ベースとかウクレレとか、そういった弦楽器もありますし、ドラムとかパーカッションとかもありますし、で、ベースはさっき言ったかな、まあ、その弦楽器、打楽器、以外にも鍵盤、ピアノ弾いたりとか、あと最近サックスとか始めてるんで、その練習だったりとか。 あと、バンド関連のことをやっていくと、作詞とか作曲とかもありますし、パソコンを使って録音とか、あと、簡単なミックスとか、簡単なマスタリングとか、あと、ちょっと、方向性を変えていえば、HTML、ホームページですよね。そういう簡単なホームページを作るやつだったりとか、スタイルシートっていう言語をやったりとか、あと、こういう動画を編集したりとか、その動画編集のため の, このテクニックがいろいろあったりとか、えー、結構やることがたくさんあって、Photoshop その、 動画に必要な画像がまた必要だったら、そのフォトショップとかイラストレーターとかやったりとか、イラストレーターで楽譜作ったり、テキスト作ったり、フライヤー作ったりとか、あと普通にこうバイクをいじったり、車をいじったり、車はあんまりいじないですね。今のはちょっと嘘つきました。まあ、料理やったりとか、そのメニューを考えたりとか、煮込みやったり、焼きやったり、包丁を研いだり、鍋を振ったりとか、なんかそういう、ね、ダーツやったり、スノーボーやったり、ビリヤードやったり、水泳やったり、ジョギングしたり、最近になったら英語の勉強したり。 そんな感じで、よく言えば、よく言えば多趣味。よく言えば多趣味。でも悪く言うと、まあ、ひたすら器用貧乏。そして、それが破綻する器用貧乏なところも多々あるわけなんですよ。なんかこう、なんて言えばいいのかな。で、そのまあ、なんでもいろんなことができるのは別に悪いことじゃないとは思うんです。自分で。けど、その自分でできるキャパシティってやっぱり絶対あるじゃないですか。 それが技術とか努力とかそういう話じゃなくて、時間とかその自分 の,、ね、そのだろう精神衛生上じゃないけれども、余裕だったりとか、それが頑張り次第でちょっとこう増やすことは可能ですけれども、これが2倍になったり、3倍になったりすることは絶対にあり得ないわけじゃないですか。例えば、この容量が自分の基本の通常の枠だったらば、こ, こ, がこれは入るかな、これは入るかなと。だから、そういったことをちゃんと見定めていこうかなと。 いう意味です。これはできる。これはできる。これはできない。これは明日できる。これは来週できる。これは今度できる。時間あるときになったらできるとか。で、これは誰かに任せるべき。これはあの人にやってもらうべきとか。という感じで、これは俺できない。これはできる。というような判断をです、ね、ちゃんとやっていこうという反省からくる。できることからコツコツとというスローガンでございました。えー、去年、結構これが できなくてかなりかなりの方々にご迷惑をおかけすることになってしまい心から反省をしておりますできることからコツコツと、えー、それは無理だと自分に言い聞かせるってことですねでその「それは無理だ」は決して休むとかサボるとかそういった意味ではなくて単純に今はできるとかねその俺の自分の技術でできる範囲かどうかとかって この枠の中にちゃんと収められるかどうかという判断をするということです。別にサボるとかそういうわけじゃなくて、えー。そんな感じで、できることからコツコツとをスローガンにして、2014年は頑張っていきたいなと思います。雑談1、終了。雑談2、えー、バンドを始めましたわー。YouTube でドラムレッスン動画を配信している池脇先生と、YouTube でベースレッスン動画を配信している久保さん。 と私のこのアフタービート3人集でですねバンドをやることになりましたまあ実はもう去年の9月からちょこちょことリハーサルには入っているんですけれどもようやくそれがプリプロ終わってちょっと形になってきてえー、早ければ今年の夏とか遅くても秋くらいにはまあライブができるような感じで頑張れたらなと 思っております。3ーピースのバンドで、まあ、すげえポップな感じですね。ふだん YouTube のコメントとかで、滝田さんの演奏を聴いてみたいとか、生演奏を聴いてみたいとか、ライブを見てみたいとか、まあ、そういったコメントをしてくださる方も多いんですけれども、まあ、そういった、ね、演奏方面でも興味がある方がいらっしゃいましたら、<笑>ぜひ楽しみにしていただければなという感じでございます。僕自身もそのバンドを、まあ、その遊びとプロ思考の判断基準、 学どこにあるんだという話ですけれども、まあ、遊びというわけではなくて、まあ、やるからにはそこそ こ,、ね、この人気が出るように頑張ってやっていこうかなと思いますので、<笑>ぜひ興味がある方は、ご協力お願いしますじゃないけれども<笑>、えー、楽しみにしていただけたらなという感じです。それがまあ雑談に。最後、雑談 3! 今年の3月、2014年の3月に、教育テストを受けることにしました。なので、もし。 トイックを受けようかなと思っていらっしゃる方、この動画をご覧いただいている方の中でいらっしゃいましたら、ちょっと一緒に頑張ってみませんかというお誘いでございます。2014年1月の最初の月曜日から受付開始して、3月に実施されるトイ i クテストがあるんですけれども、ちょっとそちらを受けてみようかなと思っております。ああ、竹田さんと一緒にトイ i クテストを受けてみようかななんていう方はです、ね、ぜひとも一緒に頑張ってみましょうということです。 僕はなんだかんだで英語を勉強し始めて、もう3年くらい、もうちょっとかな。3年くらいは経つんですけれども、やっぱりなんだかんだで、ね、結構継続しているので、そこそこリスニングもできるし、そこそこしゃべることもできるし、あんまり早いのはダメですけれども、そこそこできるようになってきたかなという実感はあるんですよ。で、僕の目標としては、日常会話ができること。 なので、正直別に、トイックテストとか、その英検とか、そういったものは必要ないっちゃ必要ないわけなんですよね。でも、せっかくそういう制度があるんだから、ちょっと一回くらいは受けてみてもいいかなというような心境の変化から受けてみようと決意をしてみました。いろんな人に、そのトイックテストを受けてみることにしたよという話をすると、いや、別に日常介護が目的なら、そういうのを受けなくてもいいんじゃないのなんていう方がすごく言ってくださる方がすごく多いんですけれども、 まあ、そこをあえて突っ込んでみようかなと。自分から受けてみようかなという感じです。うがった見方をすると、うがった見方をすると、へ、hey, へ、hey, 俺の目的は日常会話だから、そんなトイックテストとか、英検とか、そんなしゃらくさいまではしねえぜなんていうふうにこう 取, られ取ってもまあおかしくないじゃないですか。でもそれはなんかある意味逃げといいますか、その日常会話がゴールではありますけれども、そのトイックテストとか、関係とか、関係じゃねえや、英検とかやっちゃうと、 その点数とか合格不合格でその自分の評価が決まってしまうわけですよね、その第三者から見たときので。それがね、怖いっていう気持ちもやっぱりありますよね。俺はこのぐらいできるつもりだったけど、実際はこんなもんやったー、とほほーっていうときもあると思うんで、えー、そういったちょっと怖い気持ちもあるんですけれども、まあ、そこは一応ビシッと、へイへイ、俺はできる男だぜみたいな感じで、えー、なんていうんですかね、ちょっと一つ。 自分試しをしてみようかなと思った次第でございます。なので、トイックテストを受ける予定がある方、もしくは受けるきっかけを探していらっしゃる方、ぜひこの機会に一緒に受けてみましょうということでございます。というお誘いですね。雑談というよりも。まあ、そんな感じでしょうかうん、まあ。ひたすら雑談だけなので、特に言い残したことはないかなと思います。まあ、そんな感じで、 僕もいろいろと今年も1年、そしてこれからも頑張っていくかなと思いますので、今年も1年、<笑>まずは今年は1年、まずは今年1年、よろしくお願いいたしますということでございます。はい、それではこれからのレッスン動画もまた楽しみにしてくださればという所存でございます。よろしくお願いします。 それではまた次の動画でいつかお会いいたしましょう。さようなら。<笑>